グループでも、個人でも、目覚ましい活躍を見せるキング・アンド・ンス・ヒラーの仕様。彼には、アパレル会社の社長を務める弟がいる。気になる、兄弟仲、はというと、四角五月でジャニーズを辞める平野平野は、単成なルックスと天然な言動で、ジャニーズの中でも絶大な人気を誇る。昨年はドラマ、黒サギ TBSK、で主演を務め、 キッコーマンや後世など多くの CM に出演し、目覚ましい活躍を見せた。今年5月22日には、神宮寺ゆうた、岸ゆうたと共にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場、岸のみ秋に退場、することから、一挙手一投足に注目が集まっている。そんな平野には2歳下の弟がおり、ファンの間でも有名だ。 四角ファンの間では有名なイケメン弟、平夜ファンのある女性は弟についてこう語る。小さい頃はく君と一緒にダンスを習っていました。兄弟ユニットを組んでいた時期もあり、キズダンスコンテストで入賞するほどダンスはうまいです。 弟さんは2020年にアパレルブランドを立ち上げたり、21年に写真集も発売しているので、ファンの間では有名なんですよ。平野ファンの女性。平野の弟は、自身のインスタグラムアカウントを持っている。そこにアップされた写真を見ると、兄とよく似たスタイルで涼しげな目をしており、整った顔立ち。 イケメン兄弟であることもファンから注目される理由の一つかもしれない。四角弟との関係は、金プリのメンバーとして多忙な毎日を送る平野だが、今も弟と過ごす時間は大切にしている。年末の仕事が一段落すると実家の名古屋に帰省して一緒にドライブに行ったり買い物に行くそうです。過去のバラエティ番組では、 弟さんと海で貝殻集めをしたエピソードも披露していたので、大人になっても無邪気に遊べる関係のようですね。テレビ局関係者。弟もアイドルとして活躍する兄の動向は随時チェックしているようで。昨年11月弟さんが自身の TikTok オーダーキンプリの一番オードル動画を公開し、ファンの間で話題になりました。 このダンスは非常に難易度が高いのですが、ほとんど完璧と言っていいくらいの出来。普段からお兄さんの踊る姿を見て練習しているのではないでしょうか。前でテレビ局関係者。近く弟のブランドが入った T シャツを。平野の弟に対する愛はこんなところにも現れている。前での平野ファンの女性が語る。 20年8月にジャニーズ事務所の公式モバイルサイトで連載しているエッセイで潮君が弟さんのアパレルブランドの名前が入った T シャツを着た写真を投稿したんです。日頃から私服で着ているのかもしれませんね。前で平野ファンの女性。兄は芸能界、弟はアパレル業界で一番になる日も遠くないかも。取材文、シラビーハングシーアイルジュサイト送人。